今回はですね、毎朝たったの1分、屈伸運動をするだけで、運動が嫌いな人が早く痩せる方法、ということで紹介していきます。今回の動画を最後まで見ることで、どうすれば早く痩せるのか、分かってきます。一緒に頑張りましょうはい、皆さんこんにちは、タートルです。今回はですね、毎朝たったの1分、 なかなか痩せれない。運動が習慣にならない。ついサボってしまう。そういった方でも痩せることができる方法を紹介します。毎朝1分の屈伸運動、もしくは食後に1分間この動画を見ながら屈伸運動をするだけで確実に習慣になってきます。タートルフィットネスの運動編の PDF を手にされた方はわかると思いますが、トレーニングというのは原理や原則があります。日々運動をしていなければどうしても体は 元通りになってしまいます。太りやすい体に戻る。筋力が低下する。代謝が下がってしまう。そうならないためには、日々積み重ねていかなければいけません。そこで大切なのが、今回のたったの1分の屈伸運動です。これを毎日、無理言いません。66日です。生理学的に習慣として身につけるには、66日間必要と言われています。たったの1分毎朝、66日間頑張ってみてください。 動画を見ながら1分やるだけです。どこかにコピペしてもらって朝起きたら必ずやるようにする。これは通常午後からやるようなエクササイズとは別で毎朝やってください。夜やってはいけないということではないです。朝やることによって交換神経が働き朝を行うことで習慣になりやすく一日活動的に体が動きます。そうすることで消費カロリーが上がり痩せやすくなる習慣になる体力残ってる日は 午後から他の動画を行うそうすることで今より確実に痩せます一緒に1分頑張ってみましょうそれでは紹介します足を肩幅ポイントは4つ息を止めないかかとに重心を置くお尻をしっかり突き出すつま先よりも膝が出ないように行うこの4つがポイントですかかとに重心が置きにくい方はタオルかもしくは雑誌でもあればつま先に 置いてもらうとフォームが作りやすいですこれを1分間やるだけです上半身はしっかり胸を張ってリラックスです手は前でも頭の後ろでもスマホ持ってても手は腰でもいいです私と同じようなペースで1分間頑張っていきましょう息は吐きながら降りて上がりながら吸いますそれでは1分間頑張っていきましょう行きますスタート。 し、は、っ、い、胸を張って立つ瞬間に膝が内股にならないように注意ですしっかりかかとに重心を置いて私と同じようなペースでやってくださいしっかりももが水平まで一番ももに効くステッキングポイントを意識してください が丸くならないようにです胸を張ったままかかとに重心を置きますどうですか一緒にやれば辛くない頑張っていきましょうあと少しですはい OK ですお疲れ様でした たたったの1分これを毎朝動画を見ながら継続してみてください習慣になれば全然辛くなくなります今ぐらいのスピードで行うと膝も痛くなくしっかり胸を張っていれば腰も痛くないです動画を見ながら何度も頑張ってくださいコメント欄を自由に使ってください何日目丸何日目丸っていう感じで66日間を目安に継続してください